えっとですね、あの私は6年間ぐらいかな、日本語勉強して、でそこからあの通訳の仕事をしばらくして、その後、まあ企業に入ったんですけれどもで起業、まあ、通訳はまだ大丈夫だったんですね。まあ、学校でもいろいろ習ったしあの、まああのまあ、結構ドメインスペースフィックなものはいっぱいあったんですけれども、なん、まあ、とかできました。ただ、企業に入ったらですね。 えっと、結構苦しくて、特に営業をやってた時には、その E メールでの対応とか、あの電話で の, あのあお客さんとのコミュニケーションとかですね、かなりそれが難しくてですね、で、あの、まあ、授業では習えないというのもあるんですけれども、まあ、ただ、ある程度ですね、まあ、そういう、まあ、お客さんとの E メールのやり取りで、まあ、基本的なあのマナーとか、 あのまあ、電話で何を話せばいいのかとかあの、まあ、でそういうあの基本的なスケールをですねあの、まあ、取得した方がいいというふうに私は思っていま す, 以上です、はいえーと。まずはギャップはありますかという質問に関してははい、ありますということで、えー、ともっと詳しく教えてほしい分野というのは、えー、とやっぱり、えー、と定年語や尊敬語は、えー、と授業でいくら勉強しても 実際に使う、えー、と経験がないと、まあ、急に例えば、えー、と会議室に入っちゃったり、えーと、電話会議に入っちゃったり、すぐに通訳しろとか、えー、とそういうあの急に あ, のあまり、えー、と分からない 場, 場面に置いて、えー、とあの結構あの戸惑うことがあります。今でもあります。 えー、とやっぱり定年語や尊敬語は実際に仕事をしてみない と,、えーとまあ、うまく使えないという場面もあのケースもあってそちらはまあできれば日本語の授業でもっ と,、えー、と時間をかけて教えてもらったら非常に役に立てたんじゃないかと思いました私の場合はですね、まあまあ、仕事を始めたのが まあ、なあの大阪にあるなんか医療系のし会社で仕事に入ったんですけれども、やっぱり毎日の仕事の中で大阪弁がき結構出てきて困ったことがありました、まあ。どうしてかというと、私たちが日本語を勉強すると、標準日本語を勉強して、まあ、日本語能力試験を目指したりとか、大学 の, あの卒業を目指して頑張っているんですけれども。 もうあそこからもう仕事に入っていくと、やっぱりなんかその標準の日本語はまあある程度助けるんだけど、まあ会社内のコミュニケーションとか取るときには、そのマナーや文化とかはもっと理解した方がいいなと思ったことが結構あります。なので、私は日本語能力試験よりもなんかビジネス 日本語の方がもっとバイリングルな人にと、バイリンガルなプロフェッショナルにとっては一番役立つのかなと思いました。で、割に、あの、もう一つは、まあ、勉強するときは、茶道とか、書道とか、いろいろ私たちが、まあ、趣味でやってるのはも、も、も、もちろん問題はないんですけれども、もちろん、あの、企業に入って仕事するっていうことをも目指しているのであれば、どういうふうに、もうこのことをプレゼンするとか、 まあ、説明するとか、それから人とどういうふうにやり取りしていくとか、そういったことがもっと勉強した方が良かったなと思ってました私は日本語を使って、企業であの社会人として 入, る入って、仕事を始めたときには、えー、かなり大きなギャップはかなり感じました。あのただですねそのまず なぜそういうギャップがあるかという話をちょっと一回してそれから次 の, あの回答をしたいと思うんですけれどもあのやはり学校で日本語を教える why、なぜと企業で日本語を使う why、なぜは大きく違うと思います。これは2つの別々の話になると思うのでそれをつなげるという話になると多分その時で私が一番やってほしかった話とかは 例えばの、その学校の卒業生、先輩は起業に働いている時の先輩実際にそういったいろいろな複雑な経験と思いをしている人が学校に戻ってきてその自分の経験を我々と分かち合うというそういった活動いわゆるあの同窓会とか OBOG のセッションとかそういうのがあれば非常に良かったかなと思います。 あとあの、このところで私は本当に思うには、えー、教育者が教育させているときに、主に学生に2つのことを教育させているかと思います。1つは、社会人になるためのスキルですね。えー、先ほど、ウィニーさんがおっしゃっていた電話の対応とか、調整能力とか、そういった話もあれば、でそれはやっぱりあのキャリアレディという感じで、キャリア形成するためのスキル。えー、もう1つ考えてははいいけないのは フューチャーレディネスということで将来、おそらく今回の COVID-19 やあの2008年のグローバル・ファイナンシャル・クライシス そ, のそういったその世界を変えてしまうディスラプションを起こしてしまう出来事に対応する能力例えばやっぱりレジリエンスあの打たれ強さとかやっぱりそういった時のその新しいビジネスはどうやって生まれてくるのかそのために自分はどういった先輩と話して その話し方はどうするのか、自分のレジュメを送るときにどういった形で送るのかとか、そういった話、自分の今までのスキルの棚下ろしをした Excel ファイルを作って、この通訳のときにこういうことをやりました。今回のこの前の仕事でこういうことをやりましたみたいな Excel ファイルを作って、それで自分のスキルをアピールするとか、そういったいろんな具体的な対策があると思うので、こういう話はちょっと教えてほしかったなと思う。以上です。ありがとうございます。 えっとですねえっと、皆さんが、えっと、もうすでに言ったこととはです、ね、大きく変わらないと思うんですけれども、えっと、私としてもです、ねえっと、会社に入ってからあのちょっとギャップを感じたというか、えっと、も, うもうちょっと教えてもらえたらいいなと思ったことは、えっと、ビジネスのコミュニケーションのところですねあのやはりあのメールの書き方とか、えっと、場面に応じての適切な書き方ですね。 えー、と例えばですね目上の人に対してあ何か依頼をしたいっていう場合とか、えー、と 目, 人目上の人がですね例えば何か誤った行動 などしてそれを指摘しながらですね、ちょっと丁寧にどう、えー、とメッセージをあーあの書くかとか、そういったところはですね、えー、ともう少しあの勉強できたらいいなと思っ て, た思ってるんですけどもあー、まあそう、そうはいえですね、えー、と学生たち の, 今, 今, あの今、日本語学習している学生たちに対してですね、えー、としてほしいというのはですねあの、今だとですね、そういう。 やり方とかビジネスのマナーとかはまあ豊富にインターネットだとですねあの情報が豊富なのでまあそういったところをですね活用しながら自分からですね身につけていくっていうことまあはえっと伝えたいですね、はい、お願いしますはいえっ、ー、ともうあの全社のパネリストの方からいろんな意見がでえっとだんだんネタも切れてきたんですけどあの<笑>えっとですねえっと日本語にギャップが あるかとということなんですけど、えっと、それは私も同じようにあのギャップというか、えっと、いきなりガルチャーショック感じたことは結構あったんですね。というのは今まで自分が結構日本語を学んできたはずなのになかなか分からないことがいっぱいあるなっていうのはあってそれは先ほどのパネリストもおっしゃってたその関西弁の問題もあればあの社会人生活になってから初めて見る言語がいっぱいあるんですよねあと企業そのものの中でも独特な言語があったりするんですよね。 例えば、あの、私1年ぐらい理解に苦労してた言葉ですね。あの、ためねんとか、あの、三つゆの中で使ってる言葉なんですよね。僕1年ぐらい意味わからなかったんですけど、さ、ようやく念のためを略してためねんという風に使うとかですね。あと、猿若とかですね。あの、猿にもわかるような資料にしてくださいっていうことなんらしいんですよね。こういったこととかは新しく出てくるんですよ。 で、これはやっぱり企業に入ってからしか気づかないことなので、しょうがないと思うんですので、基本的にまあ学校で習っていることはしっかり習って、その後企業に入ってとことん努力すれば、そうなると思うんですよね。で、やっぱり学校で、というか若いうちに練習してほ、練習しておいた方がいいなと思うところはですね、あえて言えば、えー、っと、やっぱり<笑>企業の中に入って仕事していく中で、やっぱその、 文章の力ですねあの。いろんなところで自分があの企画書を作ったりとか報告書を作ったりとか、えー、という場面が日々あるのでよくその自分の考えとか目的とか狙いをちゃんと文章に論理的に落とし込める力 あ, ありがとうございます。 あそうですね、まあ、学校で習っている日本語と、まあ、企業で使っている日本語で、まあ、ギャップがあるかないかというの絶対にあると思います。ちょっとあの私があのこの話を3つの分野であ振り分けて話したいと 思, 思いますので、まあ、1つは通訳で、もう1つは翻訳、で3つはあの IT 企業で、あ 使っている日本語はですね。えーまあ、最初はそれを3つに分けてお話したいと思います。まあ、通訳というのは、まあ、どこで通訳したいのか、えーまあ、工場で 使, 使いたいのか、また、あのー、えーまあ、あの、まあ、トリスターみたいなそこで使いたいのか。で、翻訳としては、あの翻訳でも、まあ、いろんな分野がありまして、まあ、例えばファーマーとか、 更迭するとか、まあ、いろんなドメインがありましてでそれを専門用語として、あのー、分かれているの で, で, でどの分野で行きたいのか最初にそれを、あのー、決まらないと、えーまあ、ごちゃごちゃになるんですよだから、あのーまあ、学校学生はあのー、日本語を勉強している時は最初に先生と一緒に ご相談して、あ先生、私があの IT 産業で、えー、通訳として働きたいで、翻訳として働きたい、または IT 企業で、えーまあ、IT エンジニアとして働きたい。で最初にあの決めて、まあ、先, 生とご先生とご相談して、で そ, れその専門用語であの勉強したほうがあの、練習した方が、 いいいなと思まます、まあ、それあの振り分けしないと、えー、日本語の通訳使える、えー、幅が広いなのでだからあのー、それを最初に振り分けします。 あとは、あの分野は日本あ学校で、大学で教えているかないかというのは、まあ学校は分からないけど、まあ大学で、あの、イフラ大学で私が習っていたので、あの、そこで翻訳の分野と、また、あの、通訳も、まあ、あるン先生が何回も練習させていましたの で, で、それやっていると思いますので、まあそれは、あまあ普通の日本語で、 なんとかあの、日、ま、常、あ、生活を、えー、話題として通約していますがでちょっとあの専門用語の IT 企業とファーマーとまだ1、えー、つ例として、えー、通約の練習とした方が